15日の全国都道府県大港女子駅伝で17人抜きを演じたドルーリー・シュエリ、シエリ、15、イコール津山鶴山中イコールが、またも回想を披露した。岡山県内の市町村による大港駅伝に、津山市のメンバーとして出場。中学生女子区間の3区3キロを走り、3人抜きの走りで順位を5位から2位へ引き上げた。 従来の記録を10秒更新する9分40秒の区間新記録を樹立し、優秀新人賞も獲得。津山市は6位だった。大会は中学、高校、一般の男女混合チームで争われた。雪がちらつく寒空の下、スーパー中学生が再び躍動した。ドルーリーは5位でタスキを受けると、大きなストライドで加速。 三人抜きで2位に順位を上げ、後続につないだ。一つでも順位を上げられたのでよかったと頷きながらも本当は1位になってタスキを渡したかったと区間新記録にも満足していなかった。全国に名前が知られた全国都道府県大港女子駅伝から2週間。今大会へ向けて調整しようとしたが、難航した。 地元津山市には雪が40ケラ50センチも積もり、屋外での練習環境が整わない状況。室内でもできる布巾やトレーニング器具を使った軽めのジョグでなんとか応急処置した。そのため調子は4割から5割ぐらいだったが、本番では底力を見せつける階層を披露。津山市の河合本監督69も、 調整不十分な中でちゃんとレースをまとめた。走りの技においても非常にすごい、と舌を巻いた。一躍陸上界のニューヒロインとして注目された15歳。その実感については、あまり注目されすぎるのがあまり好きではないので、そういった面ではちょっと、だと思います、と困惑の表情。 周囲から気にせずにと言われるそうだが自分なりに気にしないようには頑張ってはいますと苦笑した。目標はインターハイに出場してしっかり活躍することと改めて宣言した。今後は2月5日の美和高黒館2023滋賀県に出場予定。今回は調整があまりできてない中だったのでしっかりこれから戻していければカンパに負けない。